スま参りましょう二十秒チャレンジやばそうこれこれ百人マリオチャレンジでやっていいやつかなっあっ う, う, う, う, う, うあしまったここは こうかほっあっ当たった相当ここで気取られそうだねスピンいっちゃったあねっ腕ほっドアまだ続くなうわっこっほっほっ3段だー 으아으아으아으아으아으아 オッケークリアはしたけどだいぶ金持ってかれた何期20期持ってかれたか20秒チャレンジで20期持ってかれたとても難しいエキスパートでステージ4からやっていきたいと思いますヒップドロップ壁キック検定やばそうこれもうわーこれやばそうだね ここはヒップでいいんだね上トゲじゃなかった大丈夫かこれ上いけんじゃんショートカットできるじゃん作りが<笑>作りに問題がありすぎるぞこれでもこのあとどうするまあ右飛んでみっかうんダメだねいけないようになってますね OK でどうするこれ下に降りるのかなあ合ってた下だいや死ぬよねそうだよねよし抜けてたバネじゃんドア ヒップ耐久か、ここは。危ねえ。 ミスったけどセーフ危ええー、久々にヒップ耐久やったらこれですよさあ困ったな70機くらい持ってかれちまいますたねステージ五。これは、ちょっときついかなとても難しいわ1コース20機くらいはかかるんでスピンチャレンジ時間はたっぷりあるんですね でもほんとに余裕ねえぞ<笑>困ったら気もねえし余裕もねえしなんもねえんもないがあるよほんと哲学かな<笑><笑>オッケー中間あるかな中間あってくれると助かるんだけどな<笑>さあ余裕なくて歌えねえっつの うわあ。P 踏んでもらって、さらに、ここ行って、あれ ?P の理由は ?P の理由は ?P なくても大丈夫あ、ん ?P 持ってくんだな、ここまでな。よしきついなあ。まあ、時間は余裕ある。気がない。 you <laughs> 相当犠牲にしてしまったぞ。おし、おし、ここ、ああ、中間じゃん、ありがとう。あはは、あはは、しまった。<笑>いきなり、でも中間、マジ助かります。本当に。 よし<笑>さてあー<笑>止まっていいんだね三番目ねあれなんだ 届くよっバーイキノコだーメット中間あるといいんだけどなこの後あとあやったあったでもまだ続くんだということは何にとりあえずファイヤーから耐えるけどあっあれかパーが降ってくるぞ途中でキノコとかもくれますね ネットに な, なくなっちゃったの痛いねこれ左の方行ったらさファイヤー来ねえじゃんミスターぶねあと何回か耐えないとダメですねお来ましたねでもこれ結構俺的には得意な分野のアクションプレイです結構余裕あります 喋る余裕もあるしキノコ残しておきたいっすよね、うん、ここだあーダメだったここだ、うん、よしおついに来たねああどっちか、うん、今度は倒さなきゃいけないっすよね変な動きするんだなお前 鋭角に止まりまりすねよくわかんねえケーノーミス素晴らしいそれまでが難しかっただけによーしあと1コース17綺麗。あと1コー ス, 17… コースこういう系のコースだったらなんとかなるでもステージ4みたいなやつだったらもう無理うーんウォーシップサーガーどんなゲームだ 敵戦艦を奪って弾幕射撃。もう一丁。世界の覇権を握るのは俺だ。行くぜ、ぬるりと。